今日もです今日は鍋ラーメンというかもう野菜ラーメンですね野菜がいっぱいありますそれぞれふンだん卵焼きと僕食べるのは初めてなんですけどフふンだん卵焼き食べたいと思いますではちょっと卵焼きの中を見てみましょううわ おおっとっとこれはいいぞよし食べていきたいと思います さあ、食べます。それでは、行きましょうか い味いがこれフじゃんもう焼きもトロトロで満足だから。 どもね、動きにがい次なんですけど、動きにくいと、お腹すいちゃって、余計しゃべるような気がするんですけど。 Oh my god.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 もう最高な。 Yeah.、Oh. これをきれいな。 you <laughs> もうまいじゃ 今日は野菜ばっかりですね。麺はもうなくなりました。スープが甘いんじゃない？ でそうするで一旦下を笑います。 ほんとおい欲しいでしょあとでさっぱりのンーメンこれはもうがらしかなもうそのダンスなあっさり し, たし十分なんでね